はい。続きまして、シーン2の設定をしたいと思います。はい。こちら、シーン2を押してみますと、はい。このように、はい。最初の状態に戻っていますけれども、 このような状態からシーン2を設定するのは非常に大変ですので、まずはこのシーン1のどの項目にもありますけれども、このすべてコピーというのを押しまして、シーンコピー2というのを押します。はい。こちらを押しますと、 シーン2とシーン1が全く同じシーンになります。こちらはコピーするときにすべてコピーをしてしまいますと困ることもありますのでこちらは外しておきます。それではシーン2の設定を行います。シーン2では、それではアクターは アクターを大きくしてそして、えー、仮想モニターも大きくして、はい、このように2つ並べてみます。そして背景には これでシーン2の設定ができました。そうすることで、はい、シーン1、シーン2と、このようにシーンを切り替えることができます。ここでライブコントロールに戻ります。はい。このシーンの設定ができましたので、 はい。こちらでアクター。こちらでカメラを表示することができて。はい。シーン1。そしてシーン2。そして仮想モニター。と、このように4つのシーンをここで表示することができるようになりました。